次は円を書く。もう、円を書くメソッドを前回は画像全部の範囲でやっていたんですけども、それでは効率が悪いので、えー、XY ラドとしてですね、ある円の範囲っていうのは、えー、この中心から X の最終値は X マイナス7。こっちが X プラスラなですね。で、えー、縦、縦の方もマイナスとプラス M だけ。 この範囲内だけで塗ってあるかどうかを調べますですから、前回と違って、y スクラードから y たすラードまで、x スクラードから x たすラードまでの範囲で、この円の引きを調べる。それから前回あったように、ブロックが指定された場合には、このブロックの方を呼ぶ。そうじゃなければ、p セットで rgba を呼ぶというふうにしています。 次はドーナツなんですけども、ドーナツはまあヒントの述べたように、半径があ外径より中だけれども、内径よりは外のところがドーナツ。このように中はドーナツのに入ったの穴でも見えてませんから。そこで、このように、内径と外径を渡して、で、 内径よりも多くて、外径よりも小さい場合に、実際に塗ったり、ピーセットすると。まあ、そういうふうにしまする。分数が多くなるので、D2 に1回この形、えー、の値を入れて、それから、えー、比べています。次は、えー、X 軸、Y 軸に平行な区形ですけれども、これは前回あった場合です。 先ほどやったように、他え X と Y の範囲を全部塗ればいいと。とね、で、大学フィリエルリツは、円と同様なんですけども、先ほど言ったように、長径、短径、割り算してから単位形に入っている。だから、まず、比較の範囲は場合用意しますね。それから、その中でチェックしながら、えー、i、x を、えー、r で割って、以上。 こっち側も Y も GFY を RY で割って事情。割り算をしたときに、えー、切り捨てないように 2F を使う。それが単元円の中とで、えー、この中のブロック基分とかピセットをですね。回転させた場合は、x i フをまず、えー、楕円の中心からの相対座フにした後で、えー、こうコサインとサインで回転させて、その後で今の判定をすればいい。 ですから複雑になりますけれども、まず、塗る範囲は大きい方の仕掛けの中でチェックすることにして、それで、DX と DI を求めた後、これをサインとコサインを使って角度で回転させて、PH、PS と PI を作って、その後先ほどと同じアルゴリズムで、楕円の中に入る。そういうことにしています。 次は三角形なんですけども、フィルトライアングル。フィルトライアングルはですね、凸多角形を塗るというフィルコンブックスを作ってそれを呼ぶようにしました。フィルコンブックスはですね、こう、凹みのない多角形の中を全部塗るっていうんですけども、この時に、この頂点を指定するんですが、えー、まあ、プログラムを計画するために、この最初の点、0、y0 は2回指定して、その後1個ずつ指定する。最後また同じのを指定する。 ですから、これを見ていただくとわかるんですけども、三角形の場合、x0, y0, x1, y1, x2, y2, rgbf。で、ィルコンベクスで、x0, x1, x2, x0。y0, y1, y2, y0。それからですね、この2回読んでいるのは何かというと、このィルコンベクスは実はさっきの外籍を使う都合上、えー、左回りでこれを指定する必要があります。 右回りで否定してしまうと、えー、その領域が空になるので何にも塗りません。三角形の時にそれは不便なので、えー、左回りと右回りと両方塗るようにしたのです。ですから、この x ると X1 の順番を入れ替えると逆回りになるんですけども、どっちか回りで塗るというふうになっています。では、フィルコンブックの方にとります。フィルコンブッは、えー、まあ今たように、 この領域を配列で渡すそうするとね、えー、最大と最小の範囲を見つけて、その範囲内で、えー、i と j がいずれにサイドであれば塗るこのいずれにサイドはこの下にありますけれども、えー、ある点 x についてこのベクトルとこれ、この左と右にある。 次だったら、このベクトルとこれで左と右にあるで。全部で左にあれば中に入ってるというアルゴリズムですね、えー。ですから、えー、全部について順番に調べながら、えー、この右側にあったらばもうこの中に入ってないわけですから、リターンフォルト。最後までリターンフォルトしないでここまで行ったらば中に入ってるよっていう、えー、こういうふうになってます。 最後に外積の計算がありますけれども、外積の計算は、まあ、ABCD をえ、ベクトルを外積すると AD-BC になるです。で、こういうふうに全部計算で中に入っ て, 入っていないとやるんですけれども、このようなの図形の計算をコンピューターでやるというのは、コンピューテーショナルジオメトリー、計算機関学というふうに呼んだりします。 さて、最後に線を引くフィルラインですが、先ほどのフィルラインは、えー、まあ、直行した線しか引けないとか、幅が狭いとかありますので、もうちょっときれいに、0ゼ0から x1y1 まで幅ダブルの線を引く。そうすると、まあ、ここをもとにですね、ここからここまでの線を引くんだったら、このダブルを使って、この頂点を4つ、 計算して、その中を多角形として塗るというふうにすれば、きれいに塗れますから、まあ、それをやっているということです。